韓国はまだまだ諦めていないようですね。どうも、政治いろいろの学部です。日本海故障問題。当チャンネルでも以前詳しく取り上げましたが、韓国はまだずっとこの問題にこだわり続けており、水面下でいろいろな裏工作を行っているみたいなんです。 2021年11月7日付、朝鮮日報からの引用です。運送地名東海を出版したチュソンジェ教授。17年にわたり東海の名称 PR に尽力。韓半島と日本の間の海は、韓国にとっては東海。日本にとっては日本海だ。世界地図で ここがどのように記されるかは、両国国民にとってはデリケートな問題だ。2014年にスウェーデンの家具メーカー、イケアが作った地図に、ここが日本海と表記されていることがわかり、韓国国内に進出する前から不買運動が起きた。イケアが直ちに修正すると、今度は日本国民が反発した。 地理学的名称に関する国際専門家グループの副議長を務めているチュ、ソンジェキョンヒ大学地理学科教授が打ち出した解決策は、ことあるごとにデリケートに反応するよりも、二つの名称を併記することが必要ということを認めて対応しようというものだ。チェッ教授は二日、本詞のインタビューで、およそ17年にわたり国際社会に、 東海という名称を伝える活動を行ってきたことを明かした。中教授は最近、紛争地名、東海、現実と期待という本を通じて、韓国でおよそ30年続いてきた、東海について知らせる活動を網羅し、彼が考える解決法を紹介した。2004年の第10回、海の名称に関する国際セミナーに、 討論者として参加するまで中教授にとって東海は韓国の地理学者であれば関心を持たなければならないという程度の意味しかなかったという中教授がアメリカに留学していた1980年代末の時点でもここを東海と書いたら周りからここは日本海じゃないのかと聞かれることが多かった 日本が先に国際社会に進出したため、日本海と確保が当然だったのだ。中教授は、東海を何と呼ぶかという問題は、ドクトは韓国の地とは異なる。区別してアプローチしてこそ、合理的な解決策も見つけられると語った。ドクトは韓国領であることが明らかで、情報の余地は全くないが、 東海の名称については、双方で異なる呼び方を受け入れ、東海、日本海を併記するのが合理的代案になり得るという。中教授は、今では地名は国際機関だけでなく、デジタル環境でどのように呼んでいるかもデリケートな問題になったとし、Google、YouTube などグローバル企業を対象に説得に乗り出すべきと語った。 特にユーザーが直接情報の生産者になり得る今の環境はむしろ韓国にとって有利と強調した。とのことでいかがでしょうか。日本海表記問題に関する追加記事ですから少なからず進展があったのかと思いつい期待してしまったのですが案の定韓国のいつもの蒸し返しだったみたいですね。 日本海表記問題については、イケアのように具体的な被害、不利益が発生しているため、日本人としても決して見過ごすわけにはいきません。要するに、日本海にあたる領域を韓国側は伝統的にトンヘと呼んでおり、そっちの方が歴史的事実なのだから、国際表記を統一すべきだというのが向こう側の主張です。あちら側は、 例によって国際的な舞台で自分たちの主張を世界に訴えているのですが、その言い分がことごとく無茶苦茶で改めて取り上げるのも馬鹿らしいので、ここでは割愛させていただきます。それはともかく、記事に出てきた朱孫樹教授が何を提案しているかといえば、まあ、愛も変わらず日本海東海兵器なんですよね。結局、 新しい主張があるわけではなく、日本側が正しいと擁護しているわけでもないのです。当然といえば当然なんですが。兵器問題についてもこれまで散々議論してきたことであり、日本側としては決して容認し難い主張として徹底して抗議してきた経緯があります。そもそも歴史的に見ても日本海はロシアが命名した海域であり、 アメリカをはじめとする諸外国も日本海だと認めているのですから、今更どうこう議論する問題ではありません。なお、日本海という名称は国際水路機関 IHO にて日本海単独表記にすることを全会一致で承認されています。もちろんこの IHO には韓国も参加しています。 つまり日本にとってはとっくに答えが出ている案件なのです。ただ、王城際の悪さにかけては天才的な韓国は日本から抗議されたからといってただでは引き下がりません。データを見てみると国際的な地図、改図における表記の割合は2000年は 97% が日本海単独表記でしたが2009年は 二十八パーセントが兵器。二千二十一年は四十パーセントが兵器となっており、日本海東海兵器の比率がじわじわと上がってきているのがわかります。これは日本にとって油断できない問題ですよね。比率がじわじわと逆転しつつある背景には、韓国のロビー活動があると推察することができます。皆さんご存知かと思われますが。 韓国は世界屈指のロビー活動大国であり、水面下でこそこそいやらしく動くのが大好きな国なのです。アメリカの非営利政治資金追跡市民団体責任ある政治が公表した統計によると、韓国が2016年から現在までにアメリカに対して拠出したロビー資金はトータルで1億6000 552万ドルに及び、世界でも1位となっています。なお、同じ統計で日本は2位、1億5698万ドルとなっており、数字だけを見ると、それほど差のないように感じるかもしれません。しかしながら、韓国の対米ロビー活動は、専門のロビー会社に一括発注して、あとはお任せという、 ロビー活動の手法としては、初歩の初歩、いわゆる丸投げ方式を行っています。あまりに基本的すぎて、今ではどの国も採用していない過去の手法とされています。珍しく基本に忠実な韓国。その点では評価できなくもありませんけどね。さて、ロビー活動では、結果が何よりも重要です。アメリカから韓国に対して、 どのような見返りがあったのかを見ても、悲願だった対面での米韓首脳会議は2021年5月21日に開催され、朝鮮半島の完全な非核化と高級的平和の定着に向けて協議していくということになっていますが、文大統領は突拍子もなく朝鮮戦争の終戦宣言について国連総会で言及し、アメリカからは 完全な比較化が大前提だと突っぱねられています。他にもジーソミや継続終了発言についてもアメリカから失望したと言われています。また韓国はアメリカに悪化した日韓関係について仲介してもらいたくてたまらないのでしょうが、日本から日韓関係については日本が対応するとアメリカに伝え、アメリカはそれを了承しています。 早い話が1億ドル以上のお金をニスミスドブにせているわけで、せっかく大金を使った意味が全くないのです。ちなみに韓国の対米ロビー活動拠出金は2017年以降急激に増えており、2016年と比較すると年間の総額が約8倍にもなっています。言うまでもなくムンジェインが大統領に就任した年です。 これは、ムンジェインの悲願である南北統一が大いに関係していると思われますが、その南北統一に向けて進展があったかといえば、逆に後退させてしまうという外交音チップリが露呈されています。まあ、嘘をついて、米朝首脳をそそのかしたわけですからね。当然ですよね。このように、お金を捨てるだけのロビー活動が得意な韓国ですが、 最近では少しずつ状況が変わってきているようです。アメリカの国勢調査によると、在米韓国人の総数は142万人余りで、人口比率では 0.6% に達するという数字が出ています。これは2010年の統計なので、現在はさらに増えているかもしれません。アメリカにいる140万人の韓国人は、 韓国のロビー活動において大きな武器になります。現地にいる韓国人がアメリカと韓国の強いパイプとなり、時間をかけて友好関係を築くことで地獄の主張が通りやすくなり、政財界を大きく動かしやすくなります。あのアメリカ・メリーランド州知事がいい例かもしれませんね。日本海、東海の兵器が 国際的に広まりつつあるのは、韓国側の地道なロビー活動の成果が出始めているということなのかもしれません。まあ韓国がどんな手に出ようと、日本はこれまで通り歴史的事実を積み重ね、正論で対抗していくしかないでしょう。面倒ですけど、沈黙は了承の証ですので、日本としては言い続けていくしかありません。